チョコレートミルク配信記念番組レコード・アートワーク・プロダクションはい皆さんこんにちは忽那オンです、えー、今回は私が、えー、2023年の、えー、2月28日に、あのー、リリースをいたします、えー、デジタルで配信いたしますえー ザ・ファースト・シングザチ g l e the c h o c o l の告知やらをする、えー、音楽番組自主的な音楽番組となっております、えー、楽, 楽曲制作についてのさまざまなことをお話しできたらいいなと思っています、えー、それでは早速こんなに入っていきたいと思います、えー、まずは 新曲作成するようになった経緯出会いやストーリーについてをお話しさせていただきます、えー、曲を書くきっかけになったのは音楽にを、まあ、まず作りたくなったっていう私 の, あの活動に対する根本的な考え方というか意思がきっかけです自分のやる気次第で 職は作っていくものだと思っているのでまずはそしてえっとそうですねなんか成長していくごとにできなくなることもあるかと思うので時間のあるうちに今のうちに自分のやりたいことをできる限りあり作っていこうっていう姿勢でやってきてやってきたいとこれからも思っています。えっと、 まあ、自主制作なのでもう作詞作曲もあの自分の考え方や思うことこれいいなという思うものを積極的に取り入れていく姿勢で今回リリースをさせていただくこととなりました。 えー、人生で起こった重要なことが原因で曲を書いていた、えっと、それほど重要ではないのですが生きていく中 の, あの一瞬の行動一瞬 の, あの一言を思ったことがきっかけで書いて作っていったら音楽ができたという感じです。どこで曲を書きレコ ー, ドレコーディングした えー、と完全に家で作っていていろいろ機材は欲しいものがあるんですけど自分の範囲内で使えるものを作ってきました<咳>曲のベースにある「ア愛夜」は何えー、些細な日常ですねもう散歩をしたり食事したりテレビ見たりもう普段やっていることをきっかけに自分の想像の世界を膨らませていったという感じです 次に楽曲紹介となりますえっ、ー、とザ・チュコレートアンスミルクはえっ、ー、と一つのきっかけで想像力を膨らませ、えー、とっさに行動し実行する私クスナワオンの今できる環境で作った記念すべきファーストシングルですバレンタインの好きな人へや愛する人へとはまた違う、えー、ただの チョコと個人的に相性のいいと思っている牛乳への日常的な一コマを歌にしました、えー。決してハードルの高くない歌え高くなく決してハードルの高くなく歌いたいという気持ちで作った作品を聞こうと思っていただけたら幸いです。そしてこの一つが、えー、私の新しい表現と、えー、創作の世界をひげ広げるけ 書きにしていきたいと思っていますそれでは最後に、えー、リリース情報です、えー、クツナワオのファーストシングザ・チョコレートスミルクは2023年の2月28日にリリースとなっております、えー、とシングルのみザ・チョコレートスミルクのみの収録となっております えー、リリース方法は配信のみです例えばスポティファイとかアマゾンミュージックなどなど、えー、詳細はあのー、概要欄に貼ってある楽曲配信、えー、ページを見ていただければ、えー、お分かりいただけるかと思うんですけれども大体の、えー、とサービスでは聞く を通して聞くことができると思いますので、皆さんぜひあのいつも使っているあのサービスをお使いいただいて、えー、聞いていただけると嬉しいです。えー、短い時間でしたが、えー、私の楽曲について、えー、知っていただければ嬉しいなと思っているおります、えー。それでは皆さんありがとうございました。